トミエアナザーフェイスもう一人別のトミエがいた<笑>大ヒット作トミエ超話題作トミエリプレイに続く傑作ホラーシリーズ 何なんだお前は私はトミエよ、よ殺される度に戻ってくる富江彼女は生きているのかそれとも死んでいるのか富江を愛した者は富江を殺さなければならない私は、よ。どっちが本当の富江なんだ どっちも本物の富江なのよ再生と増殖富江はここにもいる。